お隣の国は沸騰しているようですね。どうも、政治いろいろの学部です。北京五輪が2月20日閉幕しました。日本は過去最多となる18個のメダルを獲得。ジャンプ競技では24年ぶりの金メダルとなった 小林陵侑選手。不可解なジャッジを意地で覆したスノーボードの平野歩夢選手など、素晴らしい活躍を見せてくれましたね。その一方で、ロシア、ワリエワ選手への対応など、不可解な出来事が多かったのも事実です。そして、この北京五輪をきっかけに、反中感情が爆発している国もあります。そう、韓国ですね。 中央日報の記事を引用します。ショートトラック中国代表チームの移律コーチを務めるビクトル・アンが中国代表チームを離れながら、皆さんと一緒に手を組んで歩く機会を持てて光栄だったとの所感を残した。ビクトル・アンは19日、自身のウェイボーに、私たちが同じ船に乗ったおかげで多くの困難と障害を克服し、 貴重な五輪の成績を収めることができたとしながら、このように明らかにした。彼は、私に多くの関心と声援を送ってくださり、心から感謝する。まだ私に改善する部分が多いということも理解するとした。その上で、今後もどこにいようと初心を忘れず、常に最善を尽くしたい。 皆さんの惜しみない献身とー婦にも感謝する。皆さんの前途が明るいことを祈ると挨拶を伝えた。同日、ビクトル・アンは、高訴訟のメディアとのオンラインインタビューで、中国チーム復帰の可能性に、ジン・シーラと同じチームでさらに働けることを望むが、休みながら決めたいと答えた。続けて、 中国チームのコーチを務める間はとても幸せで、中国語の実力もとても伸びたと話した。ビクトル・アンと中国ショートトラック代表チームの契約は今月末で終わる。シナスポーツによるとビクトル・アンは契約満了後に家族がいる韓国に戻って休息しながら今後の計画を立てる予定だと明らかにした。 ビクトル・アンが再び韓国の地を踏むという知らせに、韓国のネットユーザーと中国のネットユーザーの反応は分かれた。韓国のネットユーザーは、国籍を変えてそこで暮らせ。入国禁止にしろ。国籍ショッピングでもあるまいし、ほどほどにすべき。観光に来るのか。産業スパイと何が違うなど、否定的な反応を見せた。 これに対し中国のネットユーザーは、ビクトル・アンと中国ショートトラックチームが再会する日を待ち焦がれる。中国ショートトラック代表チームに寄与してくれ感謝する。我々の英雄など彼の将来を応援した。キム・ソンテ監督とビクトル・アンが指揮した中国ショートトラック代表チームは、北京冬季五輪で金メダル2個。 銀メダル一個、銅メダル一個を獲得した。とのことです。今回の北京五輪、いろいろと不可解な判定や対応も多く、一部では、控えめに言って史上最悪の五輪という声も聞こえてきています。欧米各国は冷ややかな目で見ている気がしますが、中国からしてみれば大成功なのではないでしょうか。 まず第一に、五輪というものを中国は未だに国威発揚の場と捉えている節が見受けられます。我が中国はもはや昔の発展途上国ではない、世界第二位の経済大国だと見せびらかす場であるということですね。中国はこの北京五輪を通じ、経済大国であることを大いに宣伝できたと考えているでしょう。 次に、新型コロナの封じ込めに成功した国というイメージを植え付けることにも成功したと思っているかもしれません。実際には、独裁国家ならではの人権を無視したロックダウンの賜物であることは、すでに広く世界に知られていると思うのですが、中国からしてみれば、実績作りに大いに役立ったと思っているかもしれませんね。さらに、 いわゆる人権問題にも、放火無理ができたと思っているかもしれません。西側諸国は相次いで、政治的ボイコットを行ったとはいえ、選手団は派遣しています。西側諸国の思惑とは裏腹に、中国からすれば、これで人権問題も大い隠せだと考えているかもしれません。そして最後に、中国人のナショナリズムを大いに刺激したというのが、 挙げられると思います恒大集団のデフォルト賛否からもわかる通り、中国国内の経済事情は決して良くありません。まだまだバブル崩壊とまではいかないかもしれませんが、それでも後退していること自体はまず間違いないでしょう。その中で中国選手の活躍は、中国人のナショナリズムを刺激するに十分な活躍だったのではないでしょうか。 要するに中国にとって北京五輪とはスポーツの祭典でも何でもなくただの政治利用の場だったと言っておく五輪検証など土足で踏みにじっていると言っても過言ではありません IOC も WHO 同様中国に骨抜きにされているんでしょうね閉会式でバッハ会長は約9分間スピーチをしたのですが 中国に対してまさに絶賛の嵐。最後まで中国べったりの姿勢を崩しませんでした。IOC は五輪検証よりも金を選択したと言っても言い過ぎではないと思います。WHO のテドロス会長同様、修学としか言いようがない姿でした。この中国の仕打ちに対して今世界で最も沸騰しているのが 韓国のネット界隈ではないでしょうか。開会式における韓服騒動から始まり、韓国にとってはお家芸と言ってもいいショートトラックで韓国人有力選手が相次いで失格。代わりに中国選手らが決勝に進むという事態も起こり、韓国人の怒りは頂点に達しています。記事に登場するビクトル・アン氏への不平不満は、 この不可解な失格に対する怒りも多分に含まれていると思います。まあ、韓国に対してお前が言うなという気持ちもありますが、失格ということ自体で言えば、韓国の言い分もわからんでもないという気持ちになってしまいますね。ショートトラックに関して言えば、決勝ではハンガリーの選手もイエローカードを2枚受ける事態が発生。ハンガリー側は これを不服として申し立てを行いましたが、知りけられました。この反中感情の爆発は、もしかすると思わぬ副作用をもたらすかもしれません。韓国の次期大統領選挙です。言うまでもなく、左派、イ・ジェミョン候補は、反米、親中、新北朝鮮です。対する保守、ユン・ソン・ギョル候補は、表向き、 新米反中反北朝鮮の姿勢を貫いています。このまま反中感情が続くと、イ・ジェミョンではダメだという空気が蔓延し、ユン・ソン・ギョル候補を強烈に後押しするかもしれません。喉元の朝鮮半島に新米反中反北朝鮮政権が誕生することを中国は決して歓迎しないでしょう。中国は国威発揚、 ナショナリズムの刺激という点で、北京五輪を大いに政治利用し、一見大成功を収めたように見えます。が、もしかすると、この大成功のために、新米反中反北朝鮮政権を誕生させてしまうという思わぬ副作用を生んでしまったかもしれません。もっとも、中国は韓国など、滋賀にもかけないといった雰囲気ですので、折り込み済みかもしれませんけどね。 ちなみに日本にとってもイジェミオン敗退は決して良いニュースではありません。これが中国の国威発揚が引き金となって韓国人の反中感情爆発につながり、その結果としてイジェミオン敗退となったら日本人としては何余計なことをしてくれてんだと言いたくなってしまいますね。注目の次期大統領選挙まで